人生一の自慢話を語って怪人をやっつけて<笑>人生一の自慢話え、行くぞ怪人どう昔、すごい、ちょっと、あっちゃんに似てたから、先輩の男の人たちが、入学して一日目は、 十人ぐらい見に来ました。うわー、モテコエピソード、モテコエピソード。ただ一日で終わりました。<笑>あれ。あれ なんだろうね。有効派だったのかな1日 で, で1日で終わりました。あ、え、あっちゃんに似てる子入学してきたらしいよで1日だけ話題になりました。<笑> 1日だけの話題だったんだね。はい。2日目からは普通に過ごし<笑>ロンリーさんをあの<笑>あれ<笑>ロンリーさんで過ごしました。1日目で終わりました。はい。